矢探偵事務所カムロ町の片隅にひっそりとある依頼者の心に寄り添う探偵事務所本作の舞台は探偵事務所がある巨大歓楽が東京神町・カムロ町そして新たに歴史と文化が彩る横浜・伊勢崎偉人町が登場二つの街を舞台に新たな探偵ライフが始まる「調査アクション」 調査はより激しくより多彩に前作でも好評だった調査アクションがさらに進化待て追跡逃が月か飛び込むどこ行くんだほう変装潜入し 写真撮影今だよしさらに新たな調査アクションも登場収音機音や声を頼りに目では見えない謎を解け電波探知機怪しい電波の発信源を探し出せここだ探偵犬 矢神の新たな相棒として匂いでターゲットを探し出し時にはバトルに加勢してくれる探偵犬が登場アスレチックビルの外壁をよじ登り高所などを移動しながら目的地に潜り込む、うん、アスレチックスティール敵を欺き音もなく倒し密かに目的を遂行するスティールくそ 様々な調査アクションを使いこなし真相を追求しろよしアクションバトルバトルもより爽快にド派手に進化敵に怒涛の連打と強烈な一撃を叩き込む一戦多人数を相手にアクロバティックな攻撃でまとめて一掃するエンブ これまでの2つのバトルスタイルに加え相手の力を利用して敵を倒す流れが追加華麗かつ豪快な攻撃で敵を沈黙させろユースドラマ事件の謎を追い横浜の高校へ外部指導員として潜入することになった矢神ちょっといいかな 高校ではたくさんの生徒たちと出会い交流を深めていくことでさまざまなドラマが展開されていく、うん、熱く拳で語り合うボクシングジム、うん、最強ロロボボをを作り知略尽くせロボット部、うん、よし やばいな圧倒的なパフォーマンスで全国へ導けダンス部笑いあり涙ありアクションありのバラエティー豊かな学園ドラマを堪能しろやっちまえ 心が躍るオリジナルゲームを多数収録ぶっ飛ばすぜもちろん定番のミニゲームも充実のラインナップ心が震えるドラマみこしはですか胸が躍る遊びの数々一緒にいたいなせやー 最高の探偵ライフが待っているこれからじっくりと話聞かせてもらおうかなロストジャッジメント裁かれざる記憶